はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、僕のものすごく気になるラーメンを食べに来ました。千葉県にはですね、三大ご当地ラーメンというものがございまして、その中の一つにですね、竹岡式ラーメンという、麺は乾麺を使って、で麺の茹で汁を使ってラーメンを作る、そんなね、真っ黒なご当地ラーメンがあるんですけれども、そちらのラーメンをリスペクトして作られている、柏に新たにできました、さくなさんというラーメン屋さんに本日は訪れております。 おりまえ、先ほどね、ご説明させていただいた、竹岡式ラーメンのリスペクト式ということで、ものすごく美味しくて人気ということで、連日オープンから行列ができているということで、僕も SNS 等で見ててすごく気になったんですけれども、今日はですね、念願の初来店ということで、通常のラーメンいただきつつ、その後ですね、ダブルチャーシュー麺なる、かなりね、もりもりな一杯があるということなので、本日はそちらの2杯と、チャーハンでしたりとか、ライス一緒にいただいていこうと思います。 と思いますお店はねこんな感じで記入制となっておりますので書いて店員さんが呼びに来ていただくまで待つスタイルでございますねもう僕はすでにですね、えー、記入終わりましてあとは待つのみということなのでお声掛けいただくまでねもう少々待ちたいと思います とということで、ただいまですねさくなさんの店内に入っておりまして注文はですねすで、えー、に取っていただいているんですけれどもまず通常のラーメンにライスを合わせたセットでその後にダブルチャーシュー麺にいろいろとトッピングをしたすごい豪華なねラーメンに また、これも特大チャーハンと大ライスというわがままセットでね、本日は食べていこうかなと思います。もちろんね、燃料に関しましてはどちらも大盛りにしております。ただ、ちょっとね、ここで一個注意なのが、 もともと並盛でもゆで米で 170g 麺がありまして黄金にすると 340g とだから、ね、ちょっと皆様が頼む際にはちょっとお腹とね相談しながら無理のないように注文していただければと思いますがただね、まあ、店内の写真とかを見てしまうとあまりにもうまそうすぎてこれは頼んじゃうね。 うん、ちなみにオープンしたばかりなのでメインのラーメンだったりとかチャーシュー麺しか麺類系は、ね、ないんですけれども今後はですね随時お店の営業に慣れてきたらメニューの方なんかも追加する予定みたいですので公式のねツイッターの方で情報を追っていただければと思いますということで本日のですねい本日1杯目にいただきますのがラーメンの大盛りに。 海、ま、苔、あ、玉ねぎをトッピングで追加させていただきましたもちろんですねこちらの大ライスも注文しておりますので早速ね出来立てをいただきたいと思いますいただきますやっぱりまずはねこの竹岡式といえばの真っ黒なスープからいただいていこうかなとうわうまっこの醤油感強いスープがたまらんね う, ま う, うわこの返しに染まった褐色の麺いかがでしょうか はあ、うん、うん、こちらのね各テーブルに置いてあるこの紹介の紙にチャーシューを置かずにメインを食らうそれが竹岡式だと。 変えてありますんでこちらのチャーシューをお米とともにいただきたいと思います、うんうん、うまっ2杯目ダブルチャーシュー麺頼んどいてよかったわこのチャーシューうますぎる<笑> そそろそろこの辺りでですねトッピングした海苔を浸してしっかりと麺に絡めていただきましょう。 うまれ、うま<音声> このスープもしっかりとラードが効いてるしそれにね醤油の香りも強いのでトッピングのね麺も合う合うで玉ねぎも合う全部合 う, <笑>う 確かにこのラーメンは元である竹岡式の良さはしっかりと残してるんだけどまたね別のベクトルで進化してるような本当にねここだけのラーメンですねはあ う, うまっまたこの角切りメンマもこういったラーメンにはいいね ということでですね、ただいまこちら、1杯目、えー、完食させていただきました。ひとまず、ごちそうさまでしたということで、幸せすぎるね。<笑><笑>ということで、ただいまですね、2杯目のラーメンが到着いたしました。2杯目にいただきますのが、ダブルチャーシュー麺の大盛り。 そちらにニンニク、玉ねぎ、背脂、メンマー、海苔と大量にね、こちらでトッピングをさせていただきました豪華セットでございますで、今ね、ちょっと作ってもらってるんですけれども特大チャーハンもこの後来る予定ですのでできたてにね、早速こちらいただきたいと思いますいただきますこんだけチャーシューあると贅沢に食えるなあ、ありますすいません またね、チャーハンも美味しそうなんですけど今回ですね特大サイズを注文させていただきまして画面に見切れてますがえ特大だと 600g あります今回ね2セットしか注文してないけどこの大盛りラーメン2杯に特大チャーハンとかタイライスも2杯いただいて十分大食いっすね<笑> こちらのさくなさんのラーメンはね味が普通濃いめ辛めと3種類選びまして1杯目は普通で注文したんですけど2杯目はねこれ濃いめで注文したんですよスープも麺もご飯のお供としてのレベルが格段に上がってるわ ももととね、竹岡式ラーメンっていうのはチャーシューの煮汁とねこの麺を茹でた茹で汁で作られたラーメンでして漁師さんとかが休憩中に塩分補給とかをできるようないわゆるスタミナご飯そういったねジャンルだったんですけどやっぱねこのラーメンにはそういうパワーがある食べてると無性にね元気になってくんだよねちょっとこの辺りでねこちらのチャーハンも食べていきますかチャーハンはねこんな感じでございますよ このチャーハンめっちゃうまいなんだこれうんこれね通常のチャーハンにはこれスープがついてくるのでちうっこのスープに一回こううわー浸してみてこれどうですうん、まっ らちょっとこの辺りでにんにくと背脂玉ねぎ全部混ぜてパンチ力上げた麺いっちゃいましょうか<笑><笑>うわ ダメだ俺もうこのお店のちょっと虜だわ<笑>うんあっという間にライス完食しちゃったよ もう麺量も残り少ないのでこの辺りでねトッピングで注文しました、うん、こちらのすき焼きを使って漬け卵で食べていこうかなと思いますそしたらこちらの麺をですねすき焼きにドボンとこちらでいかせていただきます ここに来てまた別のベクトルのうまいが出てきたな。 そ, したらもうそろそろですねこちらの料理たちも終盤に差し掛かりました、この辺り で, ですね卓上にあります、こちらの胡椒でちょっとね味変したいと思います。う, ー<音楽>合うなー ただもうこれラーメンの方はこの具材で最後かな。<笑><笑>ということで、ただいま、ね、ラーメンやご飯ものすべて完食させていただきましたごちそうさまでした。 とということで、本日はですねこちらさくなさんで美味しいラーメン食べてまいりました本当にねこのお店のたし書きにも書いてある通り竹岡式の良さも残しつつ新たな進化を遂げたいわゆるネオ竹岡式みたいなそんな感じをする一杯でございました 今日はね、いろいろとトッピングをしてみたんだけど、全部一通り合うなーっていう感想でございますね。今日頼んでないトッピングといえば、野菜と青ネギ、あとは無料の生姜かなそこら辺なんだけど、野菜をトッピングすると、本当に、いわゆる二郎系のようにバーンと量が増えますので、注文されるお客様はですね、お腹と相談しながらね、気をつけて<笑>注文してみてください。いやー、ちょっと新たにラーメンのいいところ見つけられました。はい、 で本日もご視聴ありがとうございましたこの動画がともったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますそちらを概要欄から合わせてチェックしてみてくださいそれではまた次の動画でじゃあねはい本日もご視聴ありがとうございましたこんなにですね動画でラーメン回ってますけど未だにやっぱりこう 新しい感動、幸せってのがありますね。もう本当に幸せなラーメンでございました。ちょっとね、動画内でもお話ししましたけど、冗談抜きでもう一発でね、僕は虜になった美味しいラーメンでございました。ぜひですね、皆様もお腹に余裕があれば、お米と一緒にこの濃いめの美味しいラーメン、がっついちゃってください。 そしたら本日の米変コーナーこの辺りで参りたいと思いますまず1つ目これですね人によって様々でして最初からねもうチャレンジモードじゃないと、えー、そういったガチの感じに入れないみたいな人もいたりとかまあ味わってからでも全然チャレンジモード入れるよって方もいらっしゃるんですけれどもやっぱりね基本的には僕は思い込みですかね はい、で思い込みなんでやっぱりやってないとどんどんそれが思い込めなくなってくるっていうのがあってだから最近はねこうチャレンジモードに切り替えてるつもりでも切り替えられてないっていう時も結構ありますねうん正直なところただまあ昔で言うと、えー、その思い込みをさせるために同じ行動をするっていう、まあ、癖づけるっていうことで、えー、動画見てもらうと分かると思うんだけどこうおでこをねグーで叩くみたいな僕はしてましたね 叩くともう入んなきゃやばいぞお前いい加減に入れよみたいな自分に言い聞かせるために、まあ、行動も含めて、えー、考えと行動両方合わせてチャレンジモードに入れるっていうのをやってましたねまあ何を言ってるのって話だと思うんですけどまあ大体そんな感じで思い込みによって、えー、チャレンジだ俺はチャレンジ中なんだみたいな感じで、えー、どんどん切り替えていくっていう流れになるかなと思います。 はい。ってことで、本日の二つ目。アレルギーに関してはですね、僕もお医者さんに行って詳しく調べたわけではないので、ちょっとわからないんですけれども、一応ですね、まあ、今のところ何か食べた時にアレルギー反応が出るっていう食材はないですね。ただ、昔、ちょっと食べ合わせによって出ちゃったものがあって、いわゆるあの、カロリミットみたいなダイエットサプリと、 えー、0キロカロリーの、まあ、人工甘味料が多分反応してるとは思うんだけれども、まあ、ジュースだったりとか、そういったものを取った時に、全身にこう、ジンマシンがブワッと出まして、で、まあ、収まってから、え、まさかこの組み合わせかなと思って、もう一回試したところ、まあ、2日連続で出たということで、なんかね、そういった組み合わせ僕はダメっぽいですね。 単体だとこう大丈夫なものあると思うんだけれども合わせちゃうとダメっていうのもね中にはあるみたいなので皆様もお気をつけくださいで、えー、僕はがっつりと花粉症でございます今まで1月2月の早い時期しか花粉症ならなかったんだけれども今年からはですね、えー、未だに 花粉に苦しんでおります目も鼻も喉の奥も全部かゆいまあですね花粉に限らず食物系でもそうですけれどもえ本当に体調にこう悪さをするねえ場合がありますので皆様もアレルギーにはお気をつけくださいそれではえ最後3つ目の米編お店の情報ありがとうございます先ほどですね僕の方でも調べたところものすごい美味しそうなお店でございました こちらの情報をいただきました。上野の肉飯加藤さん。まあ、ステーキ屋さんらしいんですけれども、えそちらのメニューに日替わりで、えー、1日5食限定という形で、えー、1.5kg 総重量ある、なんか、チャレンジの定食があるらしいんですよ。まあ、チャレンジとは名前には書いてあるんだけれども、その多分時間制限とかはないのかな量が多いっていう意味でのチャレンジってことだと思うんだけれども、そちらね、 美味ししそうでございましたもちろんそういった定食以外にももう単純にもステーキがとにかく美味しそう分厚くてねもう写真を見るだけでうわ食べたいなと思うようなお店さんだったんだけれどもなんかね外観の写真とかを見るとかなり人気店みたいでしてまあお昼時とかまあご飯の時間帯だと行列必至というようなそんなお店さんみたいです いや、ちょっとですね、僕もカメラの機材が多くて、基本的に撮影をね、お願いする場合、そういったピークの時間を外して、いわゆるアイドルタイムみたいな、お客様が少ない時間帯、え営業開始をしてから結構ね、後の時間帯にお願いすることが多いので、いや、ちょっとね、1日5食限定だから、残ってるといいんだけどね。まあ、ただ写真見る限り、やっぱりチャレンジのその定食以外にも、 いっぱいねなんかあのお肉を食べたいなと思いましたのでちょっと今度ですね、えー、行きたいなと思います引き続きですね皆様からもぜひデカ盛りのお店さんだったりとかチャレンジメニューを提供しているお店さんの情報をいただければと思いますコメントでじゃんじゃん拾ってですね、えー、僕の参考にさせていただきたいと思いますということで本日の米編コーナーはこの辺りでまた次の動画でお会いしましょうじゃあね